みなさんこんばんは田中みなみです、えー、そしてみなさんこんばんは桑原ゆうきですよろしくお願いしますお願いしま す, しま す, しますやったやった<笑><笑>ということで南アラモンドシャープ12へようこそ この番組は田中みな実がスイーツを作ったりお茶をたしなんだりゲストを招いてゆったり過ごしたり遊んだりと好きをいろいろ詰め込んだ自由な番組となっております、うん、今日はゲストにクーちゃんが来てくれました大丈夫<笑><笑>大丈夫だよだって聞いたよマネージャーさんにあのえ大丈夫、うん、私ですか本当にいやもう本当に来てくれて嬉しいよ<笑>本当お料理ということでね、うん、なんか一回消えませんでした私のあそうそう一回。<笑> なんかあれってなったけど復活<笑>やったぜなかったことになったかとっいやもうそんなこと言わない<笑>よかった絶対に呼びたいって思ってたんだよえめちゃくちゃ嬉しい そ, えそれはみなみちゃんの意思なのいやもう私の意思めちゃくちゃ嬉しい<笑>大人たちが決めたゲストだと思うんですよ<笑><笑>なわけないないけない、えー、やった基本的にこの番組はしか呼びたい人呼んでるからそうなんだったそれ知らなかった よ, よめっちゃ嬉しいーよ ありがたいいもう嬉しいんですけども、ふ、う、わ、ん、ちゃんは料理は普段どうですかそうですかそね、うん、あのこの収録の前、2回ぐらい、ね、みなみちゃんに実はすれ違うというか、会う機会があって、そ, うなの そ, うなのそののきに、ああやった当てたいみたいに言ってて、うんうん、でも料理はしないんだけどいいってそって。<笑> 普段はそんなに、うん、そんなにというかもう本当にもうゼロというか<笑>一切あマジか結構ここ本当にここそうねそっかそのゲストだと結構珍しい系のゲストかもしれないね本当ねみんなできるみんな ま, ま, まあ普通にまあちょっとやりますみたいなん本当たまにやりますみたいな感じだけどゼロは な, か な, かなんか伊佐美です本当に山崎エリーちゃんぐらいかな実質えり<笑>実質えり<笑>いやーだと思うよ本当じゃあ一緒だ仲間だか<笑> ちゃんと一緒だと思うと嬉しいよ、ね、い あ, <笑>あ、そうなんだみたいな。そうなのよ、そうなのよ。三色ウーバーイーツだから。<笑><笑><笑>かに で, も<笑>でも大丈夫だよ。だってなんだかだって収録放送終えてますから。終わったんですよね。 乗り越えてますから無事に乗り越えちゃって大変だったけどはいまあごめんなさいそして、えー、感みなモード」をつけて SNS に投稿してください、うん、前半のみ YouTube でも見ることができます、うん、そしてこちらにね ポンポン入っているのが本日すでに作った私たちが作った一品なんですよ今年初めて作った私の料理です<笑>あれ<笑>今年ってもうあれ<笑> 8月終わるんだが初めての初めての料理ですよ2020いつから言2020がここに入ってるんだ特別すぎる<笑>これ有料ですよいいんですか<笑>南よ びっくりしてるあるあるでしょうこれはそうなったんだねん嬉しい嬉しいよ<笑>記念すべきですべきじゃ記念せいじゃん2回目を回目この後作りたいと思いますよよろしくお願いしますじゃあ作っていこうか始まってしまった<笑>ここ、ね、始まっち ま, ま, まったぜ<笑> いやでもこんなおしゃれなチ、ねうん、ーズムース見てくださいよすごいもう映えでしょうわ映えだろカフェじゃないですかカフェなの今日はもう作りかけでしょこれだ<笑>これはもうこれ作りかけなんだけどこれももはやカフェだよ、ねね、おしゃれおしゃれなんですこれを今からはい作っていくんですが分担分担をねまずそうねあのこのレモンを切ってシロップ漬けにしてっていう作業と、うんうん、あとムースの部分を作る人と分けたいんですけど分ける やっぱりね切って煮込むのはグワちゃんになんでなんでそんなできないよ<笑>できないよそんなこと<笑>できるできるそんなこと大丈夫だチーズケーキを作る私たちならできるよ誰、えー、この切ってないレモン初めて見た<笑><笑>ザテレビジョンぐらいテレビジョンでしかテレビジいテレビジョン<笑> これさちょっと後でも言うと思いますけど、うんうん、みなみちゃんいつも簡単な方をするからね<笑>。結構やっぱゲストさんには難しい工程を、ねうん、乗り越えていただこうっていう、ね、そうなの成長番組なのそうなのそうなの、うん、私も頑張るからムースの方も結構重要だと思うんでう頑張りましょう、えー、よ包<笑>丁は包<笑><笑>丁は下かなここあったあったあこれか 気をつけて、気をつけて、<笑>え、どの方ですか右。右の手前。これですか。<笑><笑>違う、パン切り包丁で。これ、あ、これですか。あ, <笑>あなた、わざとやってるわね。だっ て, て右の手前でしょ。<笑>あれ、これだね。銀色のこれじゃない。大丈夫、これです、ね。あ、よかった。三度目の正直でした。<笑>アサシンみたいな<笑><笑>。これ <笑><っ><笑>じゃあ生クリーム開けますねこれはなんで私が開けるかっていうとお願いします、ね、<笑>後の収録放送でわかるでしょう<笑>トラ待ってこんなに綺麗にええー、そうしたらだめ違うこれは騙されてるみたいこんな風に開きませんほらほらほ ら, ほ ら, ほらくるくるくるくるこれは違う違うこれはここがずタずタになるんですよ<笑>なりません な, なりません それを開けるプロだ、ね。詳しくは詳しくは収録放送で、<笑>皆さんに言ってもらいましょうか。なんかレモンなくなっちゃったけど。大丈夫だよ。大丈夫。うんうん、大丈夫。大丈夫ないけど。へ、平均。そっか。これ貼り付ける。あ、すごい。見てください。あ、おしゃれですか。び<笑>くたい。 大丈夫あやばっ<笑>こっからだこっからだびっくりしたよー<笑>あ 食べるのよ<笑>。<笑>あ、あ、よかった、よかった、よかった、よかった、よかった。よかった。なに、これ。美味しいです、美味しいです。あ、よかったです。本当にこれゼラチン入ったのかな、なんか心配になってきた。でもね、入れてはいたから、大丈夫か、大丈夫だ。<笑>え、これは二つでいいの。あ、四つ。ある限り。食べます。普通これも。これもある限り。うん、でも、もうレモンがね、あんまり。 あのー、あれ、さっきあの。あ、紐みたい。な<笑>さっきの半分。<笑>まあ、でもね、大丈夫だよ。い張り付けてみたら、いつきでもおしゃれだよ、うん。うん。でも、もう料理は終わり。終わりが。あー、よーし。やったやった、っじゃ、ちょっと、どうします。<笑>どうします。チーズケーキ。ちょっと出してみますか。チーズケーキ引くほどうまくいったのにな。本当だねー。なんで。<笑>何。何、そだと思われる。 ね、うわそうみたいな<笑>ザーって言ってるスタッフさんはすごいなあ気になった よ, 違だよめっちゃいい匂よやな<笑>げーすげえうわお店のじゃんお店のだねこの後は間もなく会員様貸し切り放送ですこちらムースを仕上げ<笑>見たくないですかケーキを<笑> 盛り付けねあれがが仕上がるところいや本当、まあ、でも絶対美味しいし素敵なティーと一緒にいただきましょう、うん、やったーやっと食べれる食べましょう、はい、え冒頭の数分はです、ね、こちらお試しで見ることができるんですが最後までご覧いただくには月額550円のチャージ料が必要です会員、うん、様専用席を取っていただき最後までお楽しみくださいそれでは次回放送のお知らせです、うん、次回は 9月9日水曜日に収録放送ですこちらでは2人で挑んだチーズケーキ物語ホから真で絶対見て<笑><笑>こちらのね序章が確認することできますんで<笑>はいお楽しみにしててくださいお願いしますよ本当に本当に<笑>